5月の5日にいただいたコースです「いいね」が1個ついてたからなんとか残ってくれていたクリア者ゼロのコース最後まで P を持ってけでもさ P まず最初にないぞでもこの距離感俺多分 P じゃんできないわ最初から厄介だなあっうわ届くあっぶねうわ死んだ オッケーでしょえー、むずいなおいこうかこういっあうしい難し い, 難しいスピンだよねスピンじゃん壁キックじゃんはいきのコことこれと 引くしかなないよな左側のやつがある方でいたらヒップで抜けるうーわ結局食らったえどういうこと食らっちゃうかでもまあなんとか耐えたかなよしよしよし耐えましたねで再度復活してまだ来るもう来ない うーん、はいはでっかい状態じゃないとってわけでもねえんだな。あ普通にこうでいいんだ。うーん、どうする右飛び観光する下降りるでもまあ3つくらいあるからな。ああ、3択だったか。それにしてもなんでここ3択にしちゃったんだよ。もったいないよな、ほんとな。ふ<笑>わ、そりゃカオスねえ。じゃあこ、は 死うんもったいねーどっちにしても食らわなきゃいけないんだからさここで待ってないとダメじゃんうわっよし耐えた耐えたぞ中間回まだ続くのかよさあ P スイッチだ な, なんだだとりあえず P スイッチ持っていこうまあでも中間あるからねこれ大きいっすね これ長いってことだよね。だいぶやらせるってことだよね。とりあえず突っ込んじゃったよ。俺なんか急、なんかよくわかんねえな。<笑>よくわかんないっすね。突っ込め突っ込めオッケー、とりあえず強引に突破したよ。んで、こっからはもうそうはいかないかな。あ、でもファイヤーもらえんのか。急になんかステージ制になってんのな<笑>。 5年ぶりだなお前らざまねちょあっ調子になりましたすいませんでしたあっぷねえピー投げてきちゃったしピーを最後まで持ってけじゃん思えばこれ多分ダメだピー持ってこないとダメだダメだ上のやつ踏みに行けねえな。しまだ取られたかそうだろうおいそっかこいつ 倒さななきゃダメなんだうーんスターで一気にここまでは来れないよなでも多分なんとかなるよねこの辺はねカジでの勝負だからなほら出てきた倒したのやんよ倒せやん よ, やんよやんよやんよとりあえずお前倒す 倒す倒すねイカがう陶とうしいイ カ, がイカがう鬱としすぎるそっかー倒す倒すよしよししっかり倒してオッケーオッケーここまで処理すればやりたい放題でしょはいよしちょっと時間はかかっちゃったけどここまで来ましたさっきなんで死んだっけ どういうコースだったっけあそうだそうだ倒さなきゃいけないんだでもこいつら勝手にダメージ食らってくれるからいやーまじかちょっと狭くねこっちで戦いたいよねできれば上のやつにも攻撃与えたいんだけど置いとくかとりあえずクッパファイヤー がねえんすよでもピーがねえんすよー踏んじゃった急げ急げ食らってもいいから急がねえと大丈夫そうですね焦ったギリギリセーフベルトコンベアベルトコンベアほらー逆ベルトじゃんやらしいわ本当に さあっフィンだお疲れファイナルあ フ, ィンダーお疲れファイナ ル, ファイナルいやまだ続くんじゃん最終戦だクッパと戦うんじゃねえのかよすげえここにもピーがあーっとなんか抜けれた死んだと思ったわやったーお疲れえ すげえ嫌な予感するんだけどなにその P のドアもうおこなんだけど俺<笑>なんだよこれ<笑>おこですよこんなこんなおこだろうなんだよ一生懸命クリアしてこれとかひどくね泣くわそりゃねえよなそりゃねえよなんだよこれおいここに P ですよはあ<笑>おこだろこれだろ<笑> 誰だって怒るよなななこんなんされたらななんすか本当にピン持ってってでえー、っとこのドア入るじゃんピン持ったままいやでもそんなことしなくていいのかな今のこの大砲の3つの弾で、えー、ここのここまで来れるんでそしたらジャンプでここまで来れますからねであとはもうここでやりたい放題ですよ さっきの P 踏まなくてもここにもあるしここにの中にも入ってるし多分これ入ったらハートなんで多分ゴールですよはぁ<笑>怒るよ俺ほんとにもういやてかもう怒ってるわこれはなくねさてでは気を取り直してねい<笑>きましょうねあの撮影日からだいぶ日が経ってますうんとえっこれまずくねこっから投げれるかな これさ、投げて一番上まで届かなくないでも。あ、そっか。それなら届くのか。オッケー。いやー、あれは本当にひどいコースでしたね。ツイッターで送られてきたコースだったけど、あれは本当おこですよ、俺は。<笑>あれはおこだよ。んほいやー。ダメ。こんなもんオッケー。めっちゃ楽しい、これ。超楽しいなぁ。これは あのスターにでもパワー当てても別にいいだよねあそっかそんなことねえんだ接触すればこれ投げられるんだそうかそうか、うん、あなんか来るうまい<笑>うまいわ、えーリッチアップしたね中間か 何これめっちゃ楽しいんだけどやべえあ結構むずいな結構どころじゃないほっうわーでも勢いが思った以上に足りないあ足りたこれだ今どうやったこんな感じうまいいいねーあなるほど近づけて 一番まずこれかなこれ落としてですねこいつも落としてよねこいつも落とししいぞはいやああおい超楽しいじゃんこのコースやばいなうーんうまい<笑>これ言いたいだけすいません<笑> う, まいうまいって何だったかな何のネタだったかなうまい なんだったかななんかで言ってたんだよなそれのパクリなんすけどさあ行きましょうタ<笑>ラタッタタタタタタタタちゃん。だ。だだだだだだだだだだらちゃん。タタタタタタタタタ らちゃんが言いたいただだけだよななんかないかな代わりに<笑>とっはっはっあ惜しいな今ダブルあたりしそうだったけどなこれは結構難しいな一番下結構難しいですねちょっと遠目から違うなああでもなんかいけそういけすいけませんでしたしまったあお前だったのか よさいーそろそろゴールかなーやったーあでも結構難しい<笑>最後結構難しいおド緑の悪魔うわよいし ょ, ちょっとあ最後倒せなかったお疲れ様でした めっちゃ楽しかっただっだこのコースご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお済み入れない方は是非チャンネル登録よろしくお願いしますせーのアディオース